ーオーオーオーオー取れるか取れるか頑張 れ, れどっか飛んでたおおあの落とし方ねらしいなんそれなんそれ<笑>それはいやいや。 かい。迷い迷いタイム。インです、僕いやいやいやにてす。ななっった猫やもと思て動142ぐらいなゃない。 こういうとには一緒にいないのかなとて。 That's、yep. it. なるほどねあって出やすいいなそれが、うん、はい、今3つ目次は見ますおお、まあうん、かったね咀嚼音ギギリギリでき。たなが、うん、が一番咀嚼音がいい<笑><ど><笑> <笑>すなちょっと引っこ い, よいしょ行くよ。 乗ってゴロゴロゴローンゴローンオッケー<音声>ああかいいはいああパブパブじゃあさこのまあ、ま, あまあでさ2にーは2位2位は違うよそうそうそう2に2見せたっけよしはそう ーーはい、じゃあ帰ろうバイバイーー。よいしょ。 着いたら変えそうかなお願いします。めっちゃこっち見てる。めっちゃこっち見てる。はい見てない、ね。では来た来た来た来た来た来た来た来 た, 来, た, 来, た来るんかーい来るんかー い, やい来るん か, ー い, <笑>るんかーい。ダメやないかい。どうした？強気になった。俺も成長し た, た。俺メンタル強くなってる。<笑> 大好き来るるねめっちゃ見てはい。<笑><笑>